はあ、ですからですねもうその今のですね生活からですねもう卒業、えー、しなくてはいけないと私はもう本当に本気で思ってますね、はい、この地球のためにもそう思いますはいでまあ人類がですね 高次元に行って、えー、広いですね、あのー、空間のところでですねもう自力で、あのー、また違った世界をですね、えー、作り上げていくと、えー、いうことを目標にしてですね本当にもうやっていった方がいいなと私は思います、はい、この地球のためにもいいと思ってますはい でそういう思いでですねまあこの67年間ですね苦しんできたと<笑>考えに考えて、ね、悩み抜いてですね悩 み, 悩みながらですねあのいろんなことがですねありましてまあ今言に至るんですけれどももう本当に本気でですねあの私の考えにですねあの なんですかあのー、一致するというか、まあ、同じもうそう思うという方々がですねこう集まってほしいなと一度ですねいいい一回でいいですもう 一, 一つの場所にですねこう集まるです、ね、機会をですね、あのー、もうここの場所でもいいですし、あのーまあ、元町では駅から6分でですね あの下山で通りの4丁目なんですけれども4丁目の13の14なんですけれどもあの本当にえまあ携帯の方も教えておきましょうかえ携帯の番号がですがね090の67361316でございますはいこれも教えておきます まあ、夜、夜中がかかってきてもまあちょっと迷惑ですけれどもね、それはちょっ と, ちょっと避けてほしいなと思いますけれども、お金ねのうぬんで、仕事とかですね、仕事で家族とですね一緒にこういられない時間とかですね、うそういうのはもうやめましょうと、家族は家族で一緒にですねその生活して、来週はその幸せにですね暮らしていける。 えー、というですね、その高次元へのですね、あの、道をですね、あのー、本当にですね、本当の幸せというものをですね、味わってほしいなと、私はもうそういう思いでですね、あのー、また再度、動画にですね、載せてみました、はい。これからもですね、何かありましたらですね、ま、え、め、ー、にですね、 あの報告していきますはい報告ないしは説明ですねもうボードも変えてましたんであのー、それはですね最低限ですねあのやっていこうと思っておりますはいええー、泣いたはご協力の方ほどよろしくお願いいたしますあのー、来てくださいというのもいいです行きますはい あのー、どこでも行きますあの日ちょっと 日, 日程とですね考えつつですね、あのー、行ける時にですね、まあ、お金もそう含めてですね、まあ、交通費ですねもう行きますあの日、ー、本, 当に本当にでも全国的親権を協力もしたいと。 思っておりますので、はい、逆ですよね。こちらに来るのもいいですし、私が眠くのもいいです。はい。ということで親剣ですね。はい。ご連絡の方お待ちしております。気になるでございました。